はいえー、では、ですね、期末テストの範囲表が配られましたので、えーまあちょね、授業の時にでも、ね、いくつか言ってるかなと思うんですけども、えーまあ、ちょっと考え方っていうのを、ね、もう一回、ね、おさらいしておきたいなと思います、えー、期末テスト、科目数が非常に多いので、えーまあ、1科目、2科目ふ、まあ、普段勉強していると思いますけども5科目だけじゃなく9科目範囲あります。 特に受験生に関しては実技科目、配点非常に内心のウェイトが、ね、大きいですから勉強しないということがないようにぜひしてほしいなと思ってます。でですね、今回、あのどの中学校も、えー、範囲がです、ね、やっぱ非常に広いですで、えー。中間のところが出たり前の学年の内容が出たりだとか あ, あとは複数、ね、科目が複数の分野にわたって出題されたりとかということがあるので、えーまあ、ちょっと賢くやらないと終わらないかなと思います。 まあ、正直、えーと、学校の先生が、えー、とバランスを、ね、取ってすべ、えー、ての、ね、科目の分量とかのバランスを取ってくれればいいんですけどうん、まあ、本当にね君たちも大変だなと思うんですけど全然バランスを、ね、今回取ってくれてません。ですので、まあ、5科目全部足すと100ページを優に超えてしまうという学校、学年がかなり多いですね。 ですんでまあちょっと考え方としてちょっとね改めて気をつけていただきたいことを二つだけご紹介したいなと思います。ぜひその通りやってください。まず一つ目これですね優先順位をつけてください。でこの優先順位の考え方っていうのは大きく二つありますよっていうことなんですがこれ間違えるとたった二週間しかないもう実上今日これとって六月十一日ですからまあ実質上二週間ないわけですよね。はい。 仮に100ページあったとしても、14日間かけても、1日7ページいや進めたとしても、勉強してると思うんですけど、7ページやったとしても100ページいかないですから、あ全然点数上がらなくなっちゃうわけですね。だからこれ間違えるともう、テストと勉強期間としては時間切れになってしまうので、やり方を本当に工夫しなきゃいけない。ね、特に1年生は本当に、ね、そのやり方通りやってもらった方がいいかなと思います。はい、で優先順位をつけるって言ったときに、まずやってほしいことが、えっとですね、 えーまあ、もうすでにやってる人いるかなと思うんですけども、えー、合計ページ数、えーまあ、ページだけじゃないですけど、提出物とかもあると思うんですけど、合計のページ数が何ページあるのかというのをまず算出してください。はいいいですか、す、えーまあ、おおむね残り点数を上げるための勉強っていうのもしていかなきゃいけないので、まあ、残り3日間とか5日間とかを、ね、残したい、あとど何日あるかな。 えー、2週間で5日間残したければあ9日、ね、割る9とかあ人によってはあ割る10とかっていう形で10日間で残りの分を1回仕上げるっていうことを考えていかなきゃいけないいいかなで大体1日あたりどれぐらいなのかっていうのは分かるようにしておきましょう1日どれぐらい1日どのくらい やればいいいんですかっていうことをね自分で自覚しておくことがとってもとっても大事です。で、えー、ともう一つじゃあこの下ね行ってみようと思うんですけれども、えー、と優先順位をつけるって言ったときに大きく2つ考え方あります。まずこれを皆さん勉強の中心にしていただきたいなと思うんですけど、えー、と知っていればまあできる系の問題もしくは皆さんも自分自身でできる問題 これを勉強の中心にしましょう。いいですかこれを皆さんはいわゆる塾ではなく、以外のが勉強、自習、まあ、ですね。自宅とか、ね、自習とかっていうところでやってください。以外。ここは時間をかけないでやるべきところなので、どんどん進んでください。 まあ、イメージ的には一回やればまあできるかなってもうすでにできるよって言ったところをどんどんやればいいという考え方です。いいね、でこれに対してもう一つこの下青で書いてある方ですけど考えないとできないもの、まあ、思考力系なんて今年なんかはね呼んでますけどちょっと自分で考 え,、えー、考えないとできないかなっていうものに関しては、えー、基本的に自分一人でやったとしても時間むちゃくちゃかかります。 いいいあのページ数膨大ですから考え込む時間っていうよりはまずちゃんと進むってことが大事なんだよ。はいはい、で、えー、進むって考えた時に、えー、考えないとできないものっていうのは、えーまあ、5分ですね5分ぐらい考えてできなければ実際それは諦めましょう。いいかい 考えることはとても大事なので否定するわけではないんですけど、じゃあ今それをずっとやり続けてじゃあ終わりませんっていうのはかんね、えー、本末転倒ですから、考える必要がある問題っていうものに関しては、はい、塾、皆さん塾がいしてますから、塾で取り組むようにしましょう。以外。で、考える必要があるもの、いわゆるこのこっちっていうのは、点数アップのためなんですよね。えー、基本的な問題、えー、基礎って書き、 えー、基礎と応用でいったら考えなきゃいけないものってどっちかというと応用なわけだね、えー、この間もちょっと言ったかもしれないけどだいたい今まで言うと50対50もしくは60対40ぐらいの点数の配点がされてると考えましょうでそうすると、えーね、自分が何点取らなきゃいけないのかっていうことでどこまで勉強しなきゃいけないかっていうことは決まっていきますよね 人によっては60点しっかり取れればいいよっていう人もいるだろうしいやいや80点以上取らなきゃねっていう人もいるでしょう、はいはい、ですので考える必要があるような問題というのはこっち側なのでここだけをできるだけ塾でやるようにしてください、えーはい、ということは自分で勉強してどんどんやっていくんだけどできなかったもの、はい、進むんだけどあダメだったなっていうものはこっちに回せばいいんだよ。いいかい できなかったものを答えだけ移してやってるってそれ作業っていうんでね勉強って言わないのだからあ自分自身でじゃあちゃんとねできなかったことをできるようにするために塾来てるわけなんだけど、えー、塾に来てね自分一人でできること漢字の練習なんかそうだと思うんだけどできることをこうやってガリガリやってるって、えー、非常にもったいないんです、はい、でうちの塾って基本通い放題にしてますから、えー、時間が足りなければ追加すればいいです、ね、で自習したければ来ればいいです えー、皆さん、学校帰ってきてね、えー、何時ぐらいですかね、5時ぐらいに帰ってくるのかな、えー、5時台って小学生しかいないですよね、うん、中学生あんまりいません、えー、自習に来るよっていう人も、行ってくれてる人もね、います、うん、どんどん使えばいいと思います。基本的に先生たちが空いていれば、そこは質問したっていいわけだ。ただ、1問1問持ってこないでね、まとめて、ね、こことこれができませんってまとめ、ある程度まとめて質問してくださいね。はいはい でえー、こういう問題は塾の授業の中でこうだよとかあと記述解答どうだろうといったものとかもこの辺、えー、勉強として、えー、この辺を、ね、時間かけて、えー、普通上受けているコマの中で、えー、やり取りしていくと高得点取りやすいんじゃないかなと思いますいいかな、はい、優先順位をつけてください、えー、自分だけでできるところは自分でやってくださいで考えなければわからないものは塾で極力取り組む で自分だけでやっててできないものはそこは一回抜かしといて塾にやる。付箋かなんかつけとけばいいじゃん。質問すればいいんだから。ね。これ考えてるっていうこととか止まって手が止まっちゃうのもダメなんだよ。はい。はい。では二つ目。えっと、これですね。練習するってことです。以、は、外、い。これ、えっと、ワークとか提出物っていうのはこれで練習するから、意外。えー、これ反復しないとダメなんだよ。意外に。 基本的な基礎と覚えるためです。何のためにやるかといったら、基本的には覚えるためやん覚えるっていうのは、単語とか熟語とか、計算方法とかも含みます。理科も社会も基本的には覚えます。覚えなければいけない。で、初め、こっちのね、初めて見る問題は、この覚えてるものを使って解くんだよ。はい。 だから覚えてないもん全然覚えてない人はこの思考力系の問題だけやってても全然到達しませんね戦えないですいわゆる基礎と基本の方法のところ情報公式数学で言えば3年生は情報公式だとか因数分解平方根の考え方平方根のルートの外し方でね2年生で言えば連立方程式の加減法を 式がね、ひで出てくるものもあるでしょう、いくつかのパターンがありますよね、でそれらのいわゆる塾でやっているええー、ウィンパスとかでやっていれば、演習編ですかね、えー、確認テストでやってるようなレベルのものは基本的にはもう基礎なんですよ、あれがすらすらできる人が初めてそ の, そ の, その次にいけるんです、はいでき、なので基礎と基本は反復して、も覚えて、いつやっても 100% できるようになって、初めてできると言ってください。 いいかなやり方知ってるだけじゃだめなんですよ。ね、覚える、ねえー単語。今回の文法的な英語の文法的なところも、まあ、覚えましたって言ってもじゃあ間違えないですかっていうと間違える人いるよね忘れちゃう人もいるよね、えー、違った問題と出てくるとちょっと違うと別に見えちゃう人それ練習足んないんだよ圧倒的に以外だから、えー、と基礎的な基本、えー、もちろんもう告知のねやればもう知ってできるもうすでに何回やってもできるよみたいな問題は何回もやる必要はないです。はい 基礎既存で反復しなきゃいけないところは曖昧なところです、ね。曖昧なところ。自分で次やったら間違えるかもみたいなところを反復、練習してください。だから、このね、覚えるための基礎基本とか方法、曖昧なところっていうのはどう で, どうでもいいんだけど、なんかこれ印しとかなきゃダメだよ。いいかいまっさらな状態でただ1回解いてる人って、それは点数取れないよね。だって1回しかやってないもん。ね。 もちろんできるとこ何回やる必要はないですよ。ただ、自分ができないよねっていうことは、皆さんね、プランニングシートとか書いてますから、ここ弱いよねって自分で分かってるはずだじゃあそこを練習したい。でも、全部やってたら時間がないから、印をしとけばいい。間違えたとか。えー、で、一回やったけど、ここ不安だなっていうとこ、印すればいいじゃない。いいかいこれが工夫っていうことだよね。いいかい明らかに時間がすごく足りないですから、賢くやらなきゃいけない。だから、全部を解く必要はない。はい。 であと練習をする目的のもう一つっていうのはこれです意外に見落としてしまってるんですけどもこれスピードです意外基礎とか基本っていうのは正直言ってできて当たり前なんだよね掛け算のククなんか時間かけてやってる人いないでしょ基礎基本っていうのはスピード足す正確さもちろん早く正確が2つ揃って初めて価値があるんだよ ね、ゆっくり正確っていうのは正直基礎基本のレベルで言うとあんまり本番レベルでは価値がないです。ね、ないってことはないですけど、ね、スピードがスピーディーに問題を解く、ね、僕によくフランディングシートでスピーディーにねって書かれてる人いません、ね、それって日常の積み重ねなんだよテストの問題多分今回問題数多いよ最後までいけないっていう人いない、まあ、今までテスト受けてそれってそれの人も練習不足なんだよ いいかなだから、早く正確に解くためには、この反復で練習しなきゃいけない。ね、中2の人たちは多分、これ顕著だと思いますよ。今回は連立方程式、1年生もかな、今回の文字式の計算、えー、線の数、負の数、たくさん出てきますよね。ここって練習なので、えー、なかなか終わんねいなっていう人は、練習足んないんです。いいですかこれは人によって個人差ありますよ。小学校の時きに、えーね、いろんな計算、たくさんやってきた人、そうじゃない人、差があります。 全員一律にそれをやれっていうことはないですけども自分にとってあワ終わんないなスピード遅いななかなか進まないなっていう人はここの練習たくさんやってくださいいいかなだかこの時間これをやるための時間を確保するためにじゃあ一日どれぐらいまずやった方がいいのって考えなきゃいけないこれが優先順位をつけるってことだ、はい だから優先順位つけないられない人、一日どれぐらい最低やらなきゃいけないか、いつまでにやらなきゃいけないかって考えられない人はいつまでたっても、えー、自分にとって必要な勉強が間に合わない、ね。それを毎回毎回繰り返してるっていうのは進歩がない。発展発達えー、先に、ね、自分自身がレベルアップしてるわけではないですから、えー、よくよく考えて取り組んでくださいで。なおかつ勉強の時間も確保しましょう。えー、時間ね。 もちろん時間だけじゃないですよ。問題の数だったりするけど、まずは時間確保しましょう、えー。塾に来て2コマだけやって帰る人、1日たった2コマ、2時間勉強してレベルアップしたら君、天才だよね、えー。そんな人いないと思うよ。以外。時間をかけて、作業時間じゃなくて勉強する時間をきちんと確保しなきゃいけない。理解。量が質を決めるとも言います。 基本的には勉強のやり方っていうところで、これは質の方の話だけど、圧倒的に中学生で足りないのは量です。ね、この勉強量が足りない。本当に。ね、1日3時間で、は あ, あ、疲れたって言ってる人、そんなテスト勉強のうちに入らないですよ、ね。受験勉強とか高校生見てごらん。ずっと勉強してるよね以外。別に受験生じゃなくても高校生ってたくさん勉強してるじゃない。えー、それってなんでって言ったらやることむちゃくちゃ多いんだよ。以外 で2時間3時間で疲れちゃうっていう人は勉強体力がないとも言えるし違うことに時間かけすぎなんじゃないそれっていいずっと勉強しろってことじゃないんだけどそれってあなた自身のやるべきことの優先順位がついてないってことじゃないですか、ねえー、もし自分自身でテストの点数を上げたいって思ってるけども、えー、勉強する時間とかゲームやってたりとかする時間スマホ見ちゃう動画見ちゃうね見たっていいですよ別に結果出せばいいんです。 ただ結果出すために必要な分量っていうのはそれなりにあるんじゃないですかっていうこと、ね。僕らがやりなさいっていうことでもあんまり本来はないわけだ。自分にとって自分のことなんだから考えればいい。ただ自分なりにやるんだったら成果出さなきゃダメだよ。うん、で、ん。その自信がない人は言われた通り、まずやってみればいいわけです。ね。それは型です。勉強の型。ね。型破りっていう言葉がありますけど、型を破るためには型がないといけないんですよ。 どんなスポーツでも自分自身でいきなり最初からこのやり方やってくださいこうやってやるんですよって言ってねいきなり全部できる人いませんよね勉強だってそうですね、まずは最初は型がなきゃいけないだそういう意味ではこのやり方の部分ですよね塾に来てる身の半分ぐらいはこれだと思いますよ、ね、皆さんがおうちで勉強できないからその勉強の重りをしてるわけじゃない、ね、自分だけだとなかなか到達しない工夫だとか考え方だとかっていうことを習いに来てると思ってくださいね いいですかでえー、塾の教材に関しての WIMPAS、えー、とかあ使ってる人教科書トレーニング使っている人いろいろいると思うんですけれどもいいか、ね、今あ、優先順位のつけ方に関しては、えー、知ってればできる系のところ計算系のところとか、えー、基礎的なところを優先してやってくださいというふうに全体に発信しています、ねえー。今回の範囲特に数学だと式を説明するとか言葉で説明する記述系の範囲があると思うんですがそれは後回しにしちゃっていいです。ね ただ後回しにするだけであってやらなくていいってわけじゃないですか。はい、で提出物が、ね、提出できるか不安だっていう人ねいると思うんですけどだったらその人、ね、赤で先にもう全部書いちゃいな正直あそこの中の丸ツなんてものに関して先生が全部チェックしてるわけじゃない以外歩くまであれを使って勉強すればいいんだから提出できる状態を早く作りたいんだったら赤で全部書いちゃえばいいじゃん。 悪いいことないですで赤で書いといて勉強するときに赤シートで隠すとかにしてじゃあ違うものにやってみればいいで合ってるかなって確認すればいいで間違ってるんであればここでね印しといて何回もやるって後が仮にねあるんであれば先生はあそういう勉強したんだなって思いますよね。 提出することがゴールになっちゃう。どうしてもしなきゃいけない。しなきゃいけないんですよ。ただ、勉強を、勉強の道具を仕上げることがゴールになっている人は、勉強一切してませんから、それは成果出ないんですよ。はい。それでいいっていう人は、さあ塾いらないっていう話はずっとしてますよね。はい。ですから、えー、自分自身で、えー、この勉強の、ね、方法、ね、不安な要素があるんであれば、あどんどん、ねえー、提出しなきゃいけないものっていうのは、もう自信があれば、ね、鉛筆でどんどん書けばいいです。で不安で えー、しょうがないっていうところで多分できないなっていうところを赤で先に変えちゃえばいいです。オレンジでも何でもいいですよ。赤チートで隠して勉強使えばいいんですよ。その勉強に使ってるものに対してこんなやり方何してんだって先生言いませんよ。ね。いるんだったらそ の, その先生に対して言ってあげますよ。ね。特段勉強のやり方は皆さん多分学校から指示されてないと思いますのでね。いいい基本勉強の基本はワーク類 だったり、学校の授業の中で配布されたものを、提出したものを、えー、プリント類、まとめ類、実験の考察レポート、いろいろあると思います。タ、ね、ゲにわたります、ね。教科書読んでるだけ、ダメですよ。ね、問題解かなきゃダメです。はい、皆さんは 勉, 勉強を眺めることとか、まとめるってことをしてますけど、基本的には解かなきゃダメです。外覚えてるかどうかっていうのは解くことによって初めて確認できるんだよ。いいかな。はい。 でこの2つのこと、今日ね、いっぱいいろいろ話しましたけれども、週末、開いてる、開いてる教室、開いてない教室もありますね。えー、僕がいるとき、いないとき、関係ないですよね。ね基本的に、じゃあ、僕、例えば質問したいんであれば、そのまとめとけばいいっていうだけの話なので、その優先順位のつけ方っていうものをしっかりと身につけてやってください。いい今回、期末テストね、本当 全, 全額、ね、100ページ近いですから、本当賢くやってください。いいかな。 でこれはこれは動画にしてありますからどうだったかなっていうことは何回もね見ていただければいいです。はいで、えー、じゃあね残り10日間ぐらいですかね10日から2週間切っておりますのでぜひ頑張ってやってほしいかなと思います。